Never never should I lose you. I don't want to want 生まれ落ちた2001産声を上げる一つのオリジナリティ愛してるから飛び出したマイフルネ n e x t Generation まで繋げるワンマイおたまじゃくしも夢見てる大会ベチな常識に首締めるネクタイ月から金清掃に身を包むタイムは傍観者止まらず進む What is happiness? 金じゃないって言うくせに少しダーティーでも make money Keep on moving 見据えてるマナコお前らの普通を押し付けんなよ I c a n believe i 俺の辛い過去みんな同じってそんなわけないだろう目に見えるものが全てじゃないあの頃の pain も今は experience ゼロからの routine 向かうは一の先 Do you understand? Sorry m o t 敷かれたレールを抜けあなたの baby は誰かを救う ファッションはルーズでライムはタイブレないスタイルこれが俺のプライド 口が物を言うこの世界で口だけじゃないと分からせるシフトで。t h i s is my story 誰にも邪魔させない俺自身が主人公お前らに夢を見せる俺が雪国生まれのスーパーヒーロー Yeah 数え切れないメモリーがフラッシュバック止まらないディグで明かした Midnight シガーレットはお決まりのハイライトカルチャーを理解して輝くカ a r h a r t パーはお前のファッションじゃね No necessary その肩書き一人だけじゃ何にもできない君たちとレアプレイヤーの違いだ Right 狭い世界で競い合う n o ンそのトップに広がるパノラマより俺は拾う足元のダイヤモンド比べる暇なしス l ィルオンリーワン鮮明に刻むアップフォトグラフィー乾いた歯染み渡る暮らしアスリートより走り切るオンダ e t r a c k 寿司ボーイズ見たく一番の Good Rack 俺には笑えない のビッグビそれを語るホーミーと白い息俺らをヘイトしてる暇があるなら夢中になれるものを探してきなよ、uh -huh. ベストマッチするセンスとラップ俺らの悩みの種は好きやかマーク I need you my friend 先に行くぜお前らの友達は今日も歌う Let's go! ファッションはルーズでライムはタイトブレないスタイルこれが俺のプライド口が物を言うこの世界で口だけじゃないと分からせ Shift This is my story. 誰にも邪魔させない俺自身が主人公お前らに夢を見せる俺が雪国生まれのスーパーヒーローや、yeah.